馬のレバー 300g 牛乳 200cc 水 200cc オリーブオイル分量外特製ソースの材料ですこちらはあらかじめ作ってよく混ぜ合わせておいてください砂糖小さじ1長ネギ1分の1分みじん切りで醤油大さじ1すりごま適量酢小さじ2ごま油小さじ1オリーブオイル大さじ1レモン汁大さじ1 小さじ1、めんつゆ小さじ1解凍したレバーを 100g 程度の大きさに切り分けます白い筋や血の塊があれば切除してください 解凍したレバーを水で薄めた牛乳に30分から1時間程度つけて血抜きしますレバーがきちんと全部浸かる量を入れてくださいキッチンペーパーで水気を取ります1ンチ程度にスライスします 熱したフライパンにオリーブオイルを引きましょう強火でレバーを焼いていきます30秒後ひっくり返して裏面も20秒間焼いてください 焼いたレバーをお皿に盛り付けましょう。 あらかじめ作っておいた特製ソースをかけて完成です。